秋の壁面飾りの背景を作りました紅葉の進む山やそこに流れる川の様子ですまず全体の構想を絵に描きます背景にする紙を用意し構想図を見ながら鉛筆で下書きをした後クレヨンで山や川を描いていきます夕暮れの空は紫色や赤、黄色のスプレーを グラデーションになるように吹き付けました山の緑の部分はローラーで着色することにしました紙をくしゃくしゃにしてちぎり百円ショップで売っている ゴミ取りローラーの粘着シートに貼り付けました。これに青や緑、黄色のハンガインキをつけて転がすと、 茂みのような凸凹した感じの模様ができました。 使った後は粘着シートを剥ぎ取りインクのついた段ボールを折りたたんで捨てます紅葉の部分は葉っぱを切り取った残りの色画用紙を細かくちぎり小麦粉を水で溶き加熱した澱粉でのり付けます。海苔は市販のものでもいいのですがたくさん使う時にはこの方法が便利です。 貼り付け終わったら一度持ち上げて、十分くっついていない色画用紙をふるい落とします。最後に、空いているところや皮の上に、先ほど落とした色画用紙をバランスよく貼れば出来上がりです。この背景の上に、近くの木の枝やもみじを貼り付けて、遠近感のある壁面に仕上げましょう。